こんにちはサピでございます今日はいつも皆さんが私の生配信で見ている環境とちょっと違いますよねえ今日はスタジオの方に来ております実はですね皆様に一つおすすめしたいアプリがありますあー っていうのもですね、なんでこのアプリに出会ったかと言いますとよく皆様から「ドビュッシーの月の光を弾いてほしいんですよね」って言われることよくありまして最初のね楽譜の1ページ目とかは頑張って演奏してみたことあるんですけどその先のね音がこうおたまじゃくしがいっぱいこうウよよウヨーっていっぱいつながってくるあたりあるじゃないですかそこら辺まで来ると急にね脳みそがシャットダウンもうなんか頭に楽譜が入ってこない。 楽譜をやっぱり見ながら演奏するっていうのがあのそんなに得意ではないので「月の光」はすごいやっぱりドビュッシーのあの素敵なねあの和音とかがパーってこう指でつかめなくってすごいもたついて、まあ、散々たる演奏になっちゃうんですよねドビュッシーの楽譜をね見ながら演奏するとアサピーは一体どうなってしまうのかっていうのを、えー、この後 ご覧くださいどうぞ もんかなって思っていた時にですねこちらフローキーというピアノの曲をね演奏するのを学ぶのにとてもいいアプリに出会ってしまいましたこちらのアプリはですねなんと自分が弾いてみたいなと思っている曲がそのアプリの中にあればですね短時間で学べるという えフローキーはです、ね、スマートフォンやえこういうねあのタブレットそしてパソコンでえ見ることもできるんですけれどもえ私は、えー、こちらあのいつもライブでも愛用している iPad で、えー、見ようかなと思ってこちらの方にインストールしましたいいっぱい出てくるんです上にね 「あなたのレベルを選んでください」っていうのがね初心者中級者上級者プロっていうね4つのレベルが出てくるんですけど初心者の方そしてピアノをねあの前やってたけど再開しましたっていう方ですとかバリバリ演奏してるっていう上級者プロの方までも楽しめるアプリになってます。 でねあのー、楽譜の読み方ですとかあとはその行動とかねテクニックっていうのをこうちょっとずつそのレベルに合わせた段階を踏んで、えー、学ぶことができるアプリということでじゃあ私ちょっとここにね月の光の楽譜が入っていたのでちょっとこの曲がねどんな感じなのかちょっとやってみたいと思います。再生ボタンが出るんですよねこれ ちなみにこれ初心者のバージョンの「月の光」なんですけどこれはプロの方がアレンジしていてもうすごく弾きやすい腸に変わって作られてるんですよね。だから楽譜もねあの難易度が全然違う状態になってますで私は一応プロですのでプロのバージョンの「月の光」を演奏してみたいと思います。 これです、ね、じゃあこの曲を習うっていうのが出るのでポチッと押してみますそうするとねこういうあのピアノの、ね、ロールが出てきますそして下にね楽譜のところが出てくるんですけれどもこれ再生ボタンが真ん中に出てくるんですけど再生ボタンをポチッと押すと演奏している 参考の手も出てくるんですよすごくないですか楽譜に合わせてちゃんと演奏してくれている参考動画と一緒に楽譜が表示されますだいたい皆さんあの楽譜を見た時に鍵盤どこだろうってなって戸惑われる方がすごく多いと思うんですけどこれはもう楽譜見ながら手の置く場所もわかるという素晴らしい状態になってますそしてですね この繰り返し記号みたいなのがここに出てくるんですけどこれはループ機能というものでこれを、えー、自分が練習したい場所をこうやって選択をすると選択をしたところまでで。 また戻ってループして何回もそこを繰り返し一緒に動画と一緒に練習ができるというえ状態になりますそしてここねスタ、えー、再生ボタンのえ両側にですね手のマークが入ってるんですけど手のマークの右手のマークがある方これが右手を練習するマークなんですよねなので、えー、ちょっとループ機能切りますね で右手のボタンを押すとこれ右手のボタンを押しても左手のボタンを押してもどっちも待機モード 50% スロー再生 75% スロー再生っていう3つの選択肢が出てくるんですけど待機モードっていうのがですね練習する時にですね音が合っている楽譜と同じ音を演奏すれば先に楽譜が進んでいく。 間違った音を弾くとその音がを弾いてくれるまで楽譜が先に進まないっていうそういう機能になってますこの機能を一番わかりやすく、えー、正確に行うには実は MIDI をつなぐと一番良くてですね、えー、私はなのでこの iPad とこの鍵盤をですね専用のケーブルをちょっと ゲットしてきたので、それをつないで使いたいと思います。これ、あのミリをつなげる方、最近のね。あの電子ピアノとかは結構 usb とかで繋げる。端子のものが大変多いので、まあ、usb の端子があるものはこの。 えー、USB のケーブル と,、えー、とここがねそのまま差し込めるのものが少ないと思うので、まあ、変換のこういうのをねゲットしていただいてつないでいただいて使っていただくと一番いいかなと思います生ピアノしかないよっていう方も音声で認識してくれるので、えー、ご心配なくこちらの方がまあでも音声よりは、えー、精度が高く、えー、反応するかなっていうところで私は精度の高い方を選びたいと思います。 50% スロー再生っていうのはゆっくり慣れてないところをゆっくり一緒に演奏してみるということで 50% 再生にするとこれぐらいの半分のテンポにになななります先になかなか行け<笑>今度 75% 再生にするともうちょっと原曲に近づきます。 練習するっていうのができるので右手だけ練習したい方はこの右手のマークをね押していただいてそして両手で練習したいちゃんと合ってるかどうかを確かめながらやりたいという方は両方の、えー、この手のマークをね押していただいて、えー、スタートボタンを押して一緒に演奏してみるっていうと、えー、いいと思いますよしじゃあ私実際にこの月の光をね途中からね怪しいところがいっぱいあるのでこの機能ふんだんに使いながら練習を していきたいと思います15分間みっちり練習してみたらどれぐらいスラッと弾けるようになるのかちょっと練習してみたいと思います一番苦手な16分音符がいっぱいなシーンをやってみたいと思いますあ、目が泳ぐ自動でねスクロールされるんですけど えー、このスピードで弾ける気がしないちょっと待って、うん、このスピードは無理<笑>えっと両手で、えー、50% スロー再生でじゃあついていってみようかな。 指番号がよく分かんなくってどういうふうに指を配置するのがいいのかっていうのがねちょうどここの動画の再生で分かるんですよね。 あこうやればいいのか。えっと待機モードで私は両手で、えー、両手の待機モードをやってみたいと思います。 スロー再生でいってみよう。 75% 再生。 できたできたできた気がする 流れた。 これ全然できなかったんだよね、ずっと。初心者の方とかですね、中級者、そしてあの上級者っていう、あの全部で、えー、プロと合わせ4つ4つランクがあります。その4つのランクに合わせた難易度の楽譜がこちら、えー、いっぱい入ってますので、皆さんそれぞれ好きな曲を見つけて演奏してみてください。私は今回、えー、ドビュッシーの月の光を、えー、試したんですけれども、他にも、えー、有名なクラシック曲ですとか、 ポップス日本の j p o p の曲とかあとビートルズ「クイーン」などの曲も、えー、多数入っておりますし、えー、8月の下旬にですねなんとバンダイナムコ社のエルスコアさんとのコラボレーションで、えー、日本のアニメの曲が数曲、えー、入ったそうで、えー、代表的なので言いますと「鈴宮春之の憂鬱から」 ゴッドノーズそして「文豪ストレイドッグス」から「名前を呼ぶよ」という曲がね入ってますのでぜひそちらも試していただけたらと思いますダウンロードは概要欄の方にぺたりと貼っておりますのでそちらからぜひダウンロードして試してみてくださいいろんな曲をね皆さんが演奏できるようになったらいいなと思っておりますそのうち私のアレンジした曲も入んないかなここに。 <笑>じゃあみんな楽しんでみてください。